こんにちは、阿蘇中学校2年早田です。今日は YMCA 黒川保育園で職場体験をしている十田さん、河野さんを紹介します。スズラン組担当の十田さんです。今日子供と遊ぶとき楽しかったことはありますか？はい、一番楽しかったのは子供したちと遊ぶことができて遊んたことです。なぜこの職場を。 職場に行こうと希望したんですか私が兄弟がいないので少しでも子供と触 れ, 触れ合うためにこの職場に来ました子供と触れ合う上で大変だったことは何ですか子供が安全に過ごすために、えー、あまり室内で走ったりしないように一人一人の子供が大切だと思いました。運動会の練習を一緒にしたと思いますか大変だったことや面白かったということはありますか 大変だったのは、全員集合しなかったことがあり、体操もまともにできなかったことがあったけど、声をかけ合って、みんなで一致団結していったらで、ね、良かったと思います。あと3日間ありますが、これから頑張りたいことなどはありますかもうちょっと子供との触れ合いを増やして、コミュニケーションをもっと良くしていきたいと思います。ありがとうございました。 プラグリ担当の川野さんですこの職場を選んだ理由を教えてくださいえっと小さい子供が好きなので保育園を選びました2日間ぐらいやってきてこの仕事の大変さや楽 し, 大変さ楽しかったことありますか大変さは子供たちとなれるのがちょっと大変でした楽しいことはみんなとお互い 話せるようになったことです運動会の練習をして楽しかったこ と, と大変だったことありますか先生としてみんなをまとめるのが大変でしたあと3日間あるのですがその時に頑張りたいことなどありますか自分の担当のところの先生と子供もたちの名前を1日でも早く覚えれるように頑張りたいと思っています ありがとうございました。今日取材を通して感じたことは、みんな子供が好きで楽しく遊んでいることです。みんな子供の面倒を見たり先生に言われたことに真剣に取り組んでいて頑張っていると思いました。残り3日も皆さんには一生懸命頑張ってもらいたいです。